皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年4月17日、今日のモンスターバトルロード協力チャレンジバトルは、最終戦の悪夢の征服軍が解禁になりました。ダークドレアムが出るということしか分からない画面なので、早速行ってみましょう。悪夢つながりということで、ムドウとデュランも登場するというわけですね。 こうなると、どれから先に倒すか問題が出てくるわけですが、謎の連携プレイが発動しました。誰も何も言ってないのに、武道から倒すことに意見が一致しました。武道から倒した方が良さそうというのは、私もなんとなくそう思ったので、本当に謎の連携プレイでした。ただ、武道を倒した後の意見が真っ二つになってしまいました。こういう場合は、先に色が変わった方に全員がスイッチするはずなのですが、ほぼ同時に色が変わったため、最後まで真っ二つでした。 こうなると、ポイミスライムには何もできませんね。というか、全滅しそうな気配が全くしないので、別にこのままでもいいかと思いながらベホマラーしていました。実際、このままでも全然大丈夫でした。ここで新たな疑問が湧いてきました。もしかして我々は、自分たちが思っている以上に強くなってしまったのではないかという疑惑です。 いくら強力なバッジが追加されたとはいえ、無駄に転生回数を重ねているだけのモンスターがそこまで強くなったというのでしょうか。それについては明日以降の動画で検証してみることにしましょう。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。